うっす。ほら、出る。え、ということで、今回はですね、あの、久々に、ホラーゲームを、やろうかなと思いまして、今回はホラーゲームをやっていこうかなと思います。うんなんだこれえっ、ー、と俺っちの名前は高市秋山。営業の仕事をしているピーマンだべ。今日はせっかくの休日だからちっちゃい頃から好きな山登りをしようと考えていたべ。そんなわけで、ここ、乗り札乗に来ている。ここの山はかなりマイナーで知っている人も多くないらしい。そんなわけで2時間ほど乗っていたのだが、何か奇妙な感じがする。後ろから複数の視線を感じるのだ。大体こういう場合は何か起こるはずだ。何かあっては遅いから山降りよう。と、国技計算ということですね。わかりました。やっていきましょう。いけるでしょう、まさかに。 下段が目的じゃないんかい。はい、えっ、ー、とね、このゲームの名前は顔面恐怖の森ということで。まあ、多分、恐怖の森をディスペクトしてる感じのゲームなのかなお、なんかある。なんかあるよ、ここ。ちなみに恐怖の森はね、マジで全くやったことがない男なんで、本当に結構知識がない。お、なんかある。玉 どて切ろあわかんないな。なんかあんのこれでなんか起きる。あおおおお<笑>ゴールデンえゴールデン影 いや、もうこれね、ずっと走りっぱなしなんですよね。こいつ燃やせへんかなこいつ燃やせへん。あ、燃やせないみたいだね。道なりに沿っていく。んなんかあるよ。あ、奥にもなんかあるね。あー、でもな。あいつが来そうだからこっち行くか。廃坑かな廃坑っぽいね。おお。ちょ何何 え先生おい、クッコロ先生やんけ。おーい、バーカ。はい。で、あ、玉あるね。あ、取れた。あ、あ、ああ、あ、あ、あこれ、これ袋のネズミってやつですかね。あははは 下山したら、これ信じてくれるかなこれ下山したらこれ信じてくれるかな顔面だけの心に殺されたんだよね。で、信じてくれるかなこれサムネおわえー、えー、えー、えー、えー、ええ普通のハゲうわ ピのコロ先生え、うん、ちょっと。ピッコロー !4 つの玉を、玉を叩けよよっしゃ !2 つは持ってる。俺が標準装備してっから。おお、ノーマルハゲここここ、迷路かなんか、本家と同様。あ、迷路やね。じゃあまあ、もう右利きなんで右利きまーす。夏は股間が痒くなる。 真剣に、あ, あった<音声>あなんか今なんか聞こえたね今またまたなんか聞こえたおお！レッドレッ ド, <音声>レッドなんかこいつ頭に唐辛子に食べてんだ今しらの<音声>あのー、断言しますこれ、むずい